2020年はい2020年い1月1日になりました2021年2021開けていきたいと思います2022年今年も買ってまいりました豆ドリップともに紹介しますこちらォッシュォッシュその地域美味しいコーヒーを30杯お茶会生カメラオッケイオートオッケー よし、ょッケーよーい、スタートはい、どうもみなさん、こんにちは。監督レモンの監督ですはい、えー、福袋の動画3本目ドトールの福袋。はい、というわけでですね、今年もですね、買わせていただきました。こちらの大きなものがドリップコーヒー。こちらが豆のセットとなっております。買うでしょ、これはね。コーヒー好きとして、今年も3年目、買わせていただきました。新春限定セット、2022。こちらを紹介していきたいと思います。 監督しらべ、不のコーヒー福袋。それが、このドトールとなっております。もう余計なものがなく、シンプルにお安い。買うしかないでしょ毎年の楽しみです。今だけの期間限定の福袋となっております。ちなみにですね、監督、毎年ですね、このドトールの福袋を買って、今年の干支が、あこれねって知ります。今年の干支はですね、トラでございます。 はいえー、実はですね監督もと年ですなので年をなんですよね2022年頑張りたいと思います何をはいこれ昨年福袋でゲットできたおおおしゃれ谷スター監督でですねこの中にです、ね、コーヒー豆を入れて食って豆を入れてマシンをポチッとしてベーンとね1年経っても未だに大活躍しております でもね、えー、最近ですね、豆が消えましてですね、2ヶ月ですね、寝ておりました。はい。あとですね、えー、先月かな、動画に出しました、ドトールモストのコラボの福袋。こちらのバッグですね、めちゃくちゃ気に入っておりまして。まあ、あとね、ハリオのドリップの、これなんて言うんだっけ、名前毎回忘れんだよな。 ドリップカフェ。いや違う、ドリップカフェやドリップドリップコースター。ドリップ、ドリッ、ドリッ、ドリッパー。ドリッパーですね。ドリッパーもですね、この模様。模様じゃないけど、模様というかこういうこのね、この仕組みがね、お湯を入れると、もうさらっとね、時短がすごいできて、めちゃくちゃ便利な実用グッズとなっております。デザインね、チャイルドーー、黄色、ボトルカラーなんですよ。限定品ね。今回なんですけども、コーヒーみセットと、ドリップカフェセットの他にもですね、オリジナル、コラボセットというものを販売しておりまして、内容はこちらです。 はいまずはじめにコーヒー豆から揚げていきたいと思いますはいコーヒー豆意外とねドリップと比べたら小さい感じになっておりますがかなりたっぷり入っておりますこちらこんなに入っておりますえ今回の豆なんですけども3種類ございます 1 8 0 0円、3,400 円、5,800 円。で、監督ですね、昨年度の一番大きなものを購入しました。通常で買うよりも 3,710 円安く豆を買うことができます。というわけで、今回グッズ的なものですね、1個しか入っておりません。でも、これが欲しかったんだよね。じゃじゃんジャニスターカーンはい。 前年度、このタムスター感がね、めちゃくちゃ良くてですね、こちらが2021年版で2022年版ですね、サイズがですね、ちょっと細身になりましたね、ただ、縦に長いので、おそらく入る量は同じなのかなと思われます。いやー、おしゃれ。こちら、トラが、はい、えー、いい、ね、こちらに直接、豆を入れて、せっかいい、い音すんな。あと豆紹介させていただきたいと思います。ドミニカンブレンド。はい、こちら。 ドミニカ共和国で育てられた豆、ほのかに香るフルーティーな余韻を味わうことができる期間限定の商品となっております。続きましてですね、まあ、やっぱこれだね、ドトールといえば、マイルドブレンドコーヒー、ブルーマウンテンブレンドコーヒー、かわいこなブレンドコーヒー、えー、ラストですね、こちら、ゴールデンモカブレンドコーヒー、モカの豊かな風味と円熟した酸味、そして柔らかな口当たりを生かした奥行きのある味わいの個性派ブレンドです。 はい、というわけでですね、豆につきましてはこちらのですね、シュとなっております。すべて 200g となっております。そして、そして、そして、昨年もやったお年玉です。トールさんの実店舗で、機械券となっております。ありがとうございます。昨年と同様ですね、こちら。このチケット1枚で、フレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒーの S サイズ、いずれか1杯とお引き換えすることができるチケットとなっております。期限に関して、本日から5月の31日まで利用することができます。3、4、5。さらにですね、もう1 1個、計10回ですね s サイズのコーヒーをいただくことができるチケットが入っていますありがとうございますこれはね余裕で使っていきたいなと思っております 続きまして、ドリップカフェ編を紹介していきたいと思います。いやー、これですね、3サイある中の真ん中のサイズなんですけども、でかいでかい。やっぱこれ買わないとね、新年迎えれないよね。まだ2021年だけど、こちらがですね、半々に分かれているので、半分をですね、実家に持っていくので、こちらとなっております。これは昨年と全く同様です。まあ、特典は特についてないんですけども、美味しいコーヒーを安くゲットできるというわけで開けていきたいと思います。えー、賞味期限がですね、来年のですね、2022年10月10日となっております。 ですね2020年は5種類入っておりまして、昨年は3種類入っておりました、今年は何種類入っているんでしょうか、やっぱね、種類多く飲みたいから、多い方がいいんだけどね、まずはこちら、ハワイ粉ブレンド、ありがとうございます、おこれもしや5種類バージョンなのでは続きまして、ブルーマウンテン、おえこれはシンプルなドリップカフェとなっております。 あドリップカフェがえ続きまして、マイルドブレンドコーヒー。あー、なるほど、なるほど。2種類が多いんだな。はい、紹介させていただきますね。えまずこちら、ドリップカフェが10パック。そして、マイルドブレンドコーヒーが10パック。ブルーマウンテンが5パック。そして、 ハワイコラボレンドが5パックとなっております。というわけで、え昨年よりも1個増えたかなはい。この2つが10パックで、これがたで5パックずつ入っております。なので、合計で30杯飲むことができます。ありがとうございます。 じゃ早速ですね、このあと飲んでいきたいと思います。はい、豆、こちらと、まあ、そうだな、飲み比べをしたいというわけで、ノーマルのマイルドフレンドコーヒー、パックで飲んでいきたいと思います。でください、この豆。 じゃ入れていきます。 コーヒーがですね二つ出来上がりましたのでいただきたいと思います。まずはですねこちら通常のブレンドコーヒーをいただきます。うーんいいですね。いい感じの苦味があります。そして期間限定の商品。おお。 違います。味覚音痴な自分でも確かにフルーティーな香りがします。そしてあこっちの方が好きかもしれない。うん、ああこっちのが最高です。お茶会して。<笑>お茶会じゃないな。コーヒー会したやん。もういろんな種類のコーヒーを並べて試飲をしてみたい。 はい、ではですねいやーいいですねうんそしてコーヒー最高の組み合わせうんいやーいいねはいというわけでですね多分半年ぐらいでなくなると思うんですけどもコーヒーブレイクを 差しなんでいきたいと思いますというわけ で, ですねドトール新春福袋セット12月26日から発売しておりますので興味がある方はぜひドトールに足を運んでみてはいかがでしょうか、まあ、監督のおすすめはですね豆をする機会があるんであれば一番大きなセットこちらですねない場合に関してはですね中華のセットがま価格的にお手頃なのかと思いますではまた次の福袋動画で会いましょう コ, コ, コーヒーマニアとして、えー、福袋の干支を知るというこれもさっきと同じ袋 通常に口。こちらですね、ドミニカ共和国で、そ、う、つ、ん、そつ、そっ。いやだめだ。頑張れ。スッキリとした口当たりが絶妙なブランド。